いわゆる備長炭電池として知られている炭電池ですね炭とアルミホイルを使うんですけどもその炭電池の作り方を紹介したいと思いますまずあのえっ、ー、と炭なんですけどこれ備長炭ですねちょっとあの密度が高いブランド品ではですね紀州の備長炭が有名でうばめ菓子なんていうのもあるようですけども 密度が高いとその分ですねあの酸素を吸収しやすいっていうことなんだと思います、えー、このまま使っても大丈夫なんですけどあの使い回しているうちに水分水を吸っちゃったりなんかすることがあるので事前にあのコンロかなんかでっ温めておいて、えー、水分を飛ばしておく、まあ、水分とか、まあ、吸着している成分ですねここを飛ばしておくといいと思います 次はあの、まあ、電池の作り方なんですけどあのこの備長炭をですね炭を炭、えー、の, あの片方ですね片方に、まあ、これ針金なんですけど電気の通る胴体ですねをつけてこれを接点にしておきます。まあ、墨があの 正極になるんですけどねそのターミナルにするということですねここに電解出膜としてペーパータオルをこちらのあの接点の針金に触れないようにここでくるみますティッシュペーパーでも何でも構わないんですけどね角膜の役割をすることになります その次に、えっと、よ、あの、電子の供給源となる、負極になるんですけど、アルミホイルを巻きます。あとでこの塩分を加えるようで、えっと、このお尻の方からこう、くるむ感じで巻くと良いとい、ポイントなんですけど、ここの、電解質膜になる、このペーパーですね、と、こちらの、 接点があまり触れないようにするのとあとアルミホイルがそこをオーバーしてこちらのプラス極ですね正極の方にこうくっつっちゃねくっつったりしないようにすることがポイントですでそしたら今度この電極のお尻の方ですねもう一本の接点を針金で作ることにします でで、このペーパータオルに食塩水電解質と食塩水を、えー、伝わらせて湿らせることにしますまあ濃い方がいいんでしょうけどあんまり濃いとあとでこう洗浄してあの使い回すときに洗うときに結構手間がかかるもんですから、まあ、3% パーから 5% パーぐらいのを使えばいいかなと。 はい、もう実質の電池セルとしてはこんだけなんですけどもここに、えー、低電圧モーターですねソーラーモーターなんですけど、えー、接点につないでみたいと思います一応赤線ですからねこち ら, こちらがプラスで正極でここですね はい、もう回り始めました回転弱いのでじゃあこれ強くするためにどうしたらいいかっていうことですけどこの電池をですねキュッとこう強く握るとそうすると、えー、元気にこう勢いよく回ったりするわけです、まあ、強く握るとですねこのアルミと炭の間の距離が縮まるのでその部分このイオン電動が スムーズにイオンの伝わる速度がそれだけ高まるということになりますねこのまま放置しててもかなりの長時間ですねずっと曲がり続けると思いますアルミホイルが十分にあるのと墨の方にもですねかなり大量の酸素が吸着されているのでそれを長く持つということになりますね ギリギ電池なんて言い方もあるみたいです。